チーム一人ということでございますので、いつもおしゃれズムーム一人、えー、シオピーですよろしくお願いします。さあソロで踊ることができるんでしょうか。オフィシャルソロ、オフィシャルソロじゃないの？違う。あみんなでやる。あみんなでやる。オッケー、オフィシャルチームのみんなどうぞ。あでもなんか三人でもなんか格好良さそうですねねなんかねなんか見た感じ。三人でやってみましょうもうはい。 しないんでとりあえず3人でやって音が鳴ってりゃ集まってくると思いますんでねそういうもんなんですよ、ね、総取りってはいですのでえ皆さんもね手拍子しながらこの出雲この出雲大社相模分子のねこの本音をバックに、えー、行う出雲でございますからね、えー、ぜひとも皆さん楽しんでいただければというふうに思いますオフィシャルチームマリニアワーツありがとうございました<笑>それでは参りましょう<笑>いきますよいいですかもう3人でやりますからねいくよ みんな盛り上げてそれでは参りましょうカバイ な集まってジンババも関係ない言葉になって同じ顔なら覚えない笑顔になって春も端も狭くて太鼓が鳴ってまずい声し聞こえてきたならいつもの よコー<音楽>っ<音楽>ありがとうございました原、えーえー、の総取り元気祭りの総取り出雲でございました<音楽>これ皆さん最後には皆さんで一緒に総取りしたいなというふうに思いますのでねぜひとも一緒にお聴きいただければと思いますありがとうございました